急にいいいや、やママママ、ママ俺わかかかんんん<笑>んななななららこれれれああるししえそっぱ食べうていいじゃでます作ばお任せ押 し, し, し作れないから。うん やれるのすごいね。サメだって。 三目。あ、こんんあ、ね、あこにもある、うん。あ、マンボウだって、うん、ほら。あ、本当よ。マンボウさんがいっぱい。言ってて酢味噌で食べるって。へー。ーん。すごい、うんうんうんそう。これ何これ。あ。 竹の釜。ああすみません。<笑>それって今、今マンボウやな。マンボウだね。ーへえ、面白い。カメの手はないんじゃないかな、あそこになかったら。 もう撮、ねまあね、ってるよビワ なんで すません今、亀の手じゃ置いとらんますかね亀の手帳ねでも、そがね行っ、うん、てくれたんですよあ、季節音とかじゃなくてあのね、今最近ちょっと歩いてるらしいけどねあ、あ、そうなんだなんかね、波高いらしいですよあ、あ、それでで も, でもね、来週ぐらいから多分行けるみたいなこと言ってたんで。ねあ、来週ぐらいから あ,、まあ、ありがとうございますたまたおきます、ね、はい、どうも海が歩いてて、取りに行けないんだって今へーうん、来週ぐらいからまた入るよ まあ残念、まあ、ままあだま宿題ができたからよかったじゃん。これで食べたい素材もあるよ。あこれ食べたいこれで食べたいこれで食べた<笑>ああ い, いよこれで食べたいこれで食べたいこれで食べたいこれで食べたいっとどうするんの 私これはほらあのリスジンクのあそこの。 何もじののゃないのかないかそそそうそうそう、本当やんお、えーま、米あるお米 別に大丈夫よっぱそ う, やからうん。 試合券を打ってるから。あ、あるじゃない、あまだ見てないけど。あ、んただまないと、またあるよ。あ、そうそうそう、これでね、サイドで見たら高いやってあ、そう。メルカリで。結構高いよでもうさっきと同じような値段やな。うん。初期は九百円。うもっと安い。だって、これ、これ、鶴やもレンガ。あ、そう。 レーザーで百円だったこれも綺麗や、ね、これも広いサイズここで買ってよかったオリジナルグッズですなー、ね、さっきはこのサイズやろこれなんか分厚いぞあっじゃあ値段は変わらんこのサイズか な,、ねまあ、ズなこれ おういいんじゃない目張り寿司の目張りがある。目張り寿司の目張り。目張り寿司葉っぱ。魚の付けやで。うん。これあの、ご飯にこまえて食べる。目張り寿司。カツオの肝だって。カツオの心臓だよね。一応ほら、へそっていうのは。めがくないおよ味付いてるからね。 いやい大丈夫だけど変わったものがいっぱいあるなと思って、ね、マグロの胃袋だってええー、卵だってああおお。 マグロコンボルあるなんた好きなのあるえー、なんか気になるな、これも大好きどう買おうん、いいんじゃない買っもいいいでよあなた、いつも食べてないのもいんいじゃないマグロはあっちこっちあっちに売ってるから。 おう、だいでもいいよこっだけでいいそれでもコロミいるいや、いらないなんだこれえ若すけいっていくつも食べても多分食べきれないから、うちらおい1 0コーヒーの豆乳だってああ、なんかあとでもユーバーもあるよまだユーバーあるよ私ーー、私好きなユーバーと違うなあ、そうなん なんでシンガポールがこんなこカラスミやカラス ミ, ラス ミ, っ、ね、ラスミこん な, んかなかったっか高級もんです、えー、高級もんです、ね、日本では高級ですいい あ, あいや ボ ッ, ボックスは持ってないです多分大丈夫だと思うんだけど あ, あ、お願いします へえおっ出たらちごろんんあ蛇みたいなやつ、はいはい、面白い面白いものがいっぱい売ってる、ね、うんこれも何なの いっぱいよ、多分そう。うん。あ、でもなんか誰もいない感じだぞ、串焼き屋さん。<笑>んまあ、土日じゃないとやってないかな。うん、ほら、<笑>誰もいないよ。奥が空いてるよ。欲しかったら、多分。続くう。うん、ちょっと。今、一応手順取ってくる。 塩焼き屋さんらしいです。面白い。